はい。ということでなんですけど、おうおう最近、あるコーナーやれてないじゃないですかということで、ここからはですね、うん、こちらのコーナーをお届けします。どれだオフィシャル的にはホニャララですが、本当は確かに久しぶりかもしれな い,、ね、もないですよ。リスナーの皆さんから様々な質問を募集しまして、はい、それに対してオフィシャル的な回答、声優的な回答を考えつつ、私たちの本当の回答もしていくと。 いうコーナーでございますちょっと懐かしいですねでは答えていきましょうねまず、えー、かちゃんさんからいただきましたありがとう、えー、どっちゃんきっちゃん研究お疲れ様ですお疲れ様で す, 様で す, <笑> す, すファンの人から言われて嬉しかったことってありますかええー、いっぱいありますよ迷っちゃうね迷っちゃいますねじゃあ行きますか、はいえー、ではまずくすのきと森のうしら的な回答はいやもう会えるだけでお手紙いただけるだけで お言葉をいただけるだけで嬉しいです素敵、はあ、さなんてない本当は成長したねって言われると嬉しい<笑>切実じゃんそういう感じで<笑>いや成長はみんな感じてるよね、<笑>成長したねって言ってもらえると<笑>やっぱりちょっと赤いんじゃない<笑>ちょっと赤いんじゃない嬉しくなっちゃうなそれ<笑>だからね<笑>そう。なんかそのなんでしょうねこう上手、うん、くなったんじゃないみたいな感じじゃなくてん本当に 成長したねとか頑張ったねとかこう言われるとえへへへだ ね, だねなんかあのいい言葉だったら素直に本人に届けた方が絶対いいですよ、うん、素直がいいと思いま す, いますどうなるかわかんないんだからそうそうそ う, そう、うん、届けられるうちに届けるっていうのがなん、ね、ですか<笑><笑>そう太く短くいきるから<笑>みんな早めに私にちゃんと言ってそのいいところ<笑>、ね、じゃあ私のことも言いますよ、はいえー、まあいろいろね私もちょっと迷うところあったんですけどやっぱり 自分のね演じたキャラクターを食べちゃいたくなるぐらい好きなんでその私が演じたキャラに対して「大好きだよ」って言ってくれるともうたまらないですね「ブルーレイ買ったよ」とか。<笑> 大事当たり前なんか考えてみればたよく私いろんなところでこういうの言うんですけど何だろう人によってはあの子ねなんか押し強くて怖いと思うかもしれないけど<笑>でもやっぱりアニメーションに対してなんか応援っていうと声の応援、うん、手紙の応援もちろんすごく嬉しいけど、うん、単純に続きが見たいとかになると、うん、お金を出して なんかそこで数字としてより上の人たちに見せていかないと正直続くかわからないんですよ。思いだけじゃねどうにもならないことってあるんですよ。めちゃくちゃもどかしいけどなそうなんですよね。だよだよこれ<笑>も私も共通かもしれないです。<笑>ね、もう作品を愛してほしい。物理的にもわかるていんですね。うんじゃ